その個性と魅力はテレビ業界からも愛されてきた。しかしメンバーの岸優太ータ27、平野ノシヨウ26、ジングージユ25の3人は5月22日をもってグループを離れる。特にテレビから愛された名場面をテレビライターの花井厚美さんが紹介する。第3回前3回。前回紹介した平野の名場面はこちらから。 今回は最終回として国民的彼氏として金プリキテの王子様キャラである神宮寺の名場面を厳選して紹介していく。四角神宮寺ゆ太の魅力が発揮された伝説の番組、神宮寺さんはジャニーズ JR 時代にがむしゃら。2014ラ2016テレ朝 K というバラエティ番組で 同世代のタレントたちと数々の無茶振り企画や体力勝負をしていました。番組が終わって、k n g o p スとしてデビューした2年後に、同局で人牛児さんメインマックの名所から一番近い家、同局という不定期のバラエティ番組が放送されました。 名所不動産の社員である神宮寺さんがお客様役で来店した伊藤朝子さん52、二に日本各地の名所から一番近い場所で生活している家を調査して紹介するというバラエティ番組です。放送当初、関東ローカルでのみの放送でしたが、第4弾の放送、2021年5月18日、 からはゴールデンタの全国ネットで放送されました。花井さんイコール以下同。同番組の見どころとして、名所の近くに住む人々の日常や豊かな暮らし、個性的な人柄に触れるハートフルな内容が魅力となっている。陣十字さんは社員というキャラクターらしくスマートにスーツを着こなして爽やかな笑顔で進行されていました。 かっこいいのにちょっと天然で可愛らしい笑顔を見せる。こんな社員がいる不動産屋さんがあるなら、毎日でも相談に行きたくなる。温かい雰囲気が最高の番組です。全道四角神宮寺ゆ太の名所から一番近い家での半端ない愛されっぷり、神宮寺さん。もともとマックはとても上手で、グループにいると誰かが言葉に詰まったり、わかりにくい言い方をしたら、 さっとフォローに入って導いてあげるんです。立ち位置的に後ろの列や両サイドの場所にいることが多いのですが、話の筋や流れを聞いている表情を常にされていますし、いざという時に頼れる人です。全能。そんな男前な神宮寺が、名所から一番近い家のメインマックとして、伊藤と話していると、どうにもとぼけた可愛らしい人に見えてしまうという。 2021年5月18日の放送会で日本三景の一つである秋の宮島として有名な五福島神社の五福島、お神宮寺さんはイカ島と読まれるのですが伊藤さんがあのね、え、これ五福島神社って読むんだけどと、訂正すると、神宮寺さんは上からめっちゃ惜しい。と超前向きな発言。これには伊藤さんも惜しくはないよ。 と緩いツッコミを入れてらっしゃいました。また、天の橋立ての読み方を神宮寺さんは天橋と答えると、伊藤さんからはもう一個字があるよ。三文字だよ。え、とうとう一文字無視するのと素朴な疑問が。ですが神宮寺さんは本当だ。と感心する場面が。たまらず伊藤さんは天の橋立てですと助け船を出すと、神宮寺さんはかっこいいから。 止めをキラキラさせる。お二人の警戒でほのぼのしたトークがとても良かったですね。全道名所ならぬ神宮寺の名言の数々が番組を温めていたのは間違いない。また番組公式 SNS では、同局の番組に番宣で神宮寺さんの出演が続くことで、全国神宮寺週間というハッシュタグで盛り上げていたのにも愛を感じました。 また、音楽番組、ミュージックステーション、同曲、ニキー・エヌ・ジー・アンドプスが出演する際には、リハーサル後に番組スタッフが挨拶に行かれていたようで、その時の様子をツイートされていましたね。この良好な関係はずっと続いていて、2022年10月30日の神宮寺さんのお誕生日にもお祝いメッセージがツイートされています。 放送回数を重ねるたびにスタジオセットが豪華になりメンバーカラーであるターコイズブルーの美術セットや小道具が増えていったのも番組側の愛を感じられました。この良き関係がいつか何かでまた繋がることを願っています。全キ金プリを知る誰もがキーマンは神宮寺と語る実は頼れる男。神宮寺ゆうたには明るい未来が待っている。 近く、神宮寺雄太と伊藤朝この息ぴったりの癒しトーク。近く、名所から一番近い家。ではマックの神宮寺と伊藤の息のあったトークも見どころの一つであった。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。